おはようございます。6代目です。今日は、大剣和紙畳、大剣樹脂加工紙表と積水、三草、畳表の違いをちょっと説明したいと思います。大剣表の方はですね、まあ、和紙畳と比喩されるぐらいですから、まあ、紙でできております。これが大剣の畳表、目積表といってちょっと普通の折より目が細かいやつ、主にヘリなし畳に使うやつです。そして、こちらが 積水見草のための表同じく目です一見こうやって見るとわからないかもしれませんけど比べますとこんな感じで色も全く違うんです色から言いますとこちらの積水ミグサ樹脂表の方が若干リアルですこっちの方はですねあのこういう色のいグサありませんのでちょっと違います触り心地は撫でるとですね樹脂の方がまあこっちの方も感触はいグサに近いかなと思います 和紙の方は若干ちょっと細かいざらつきがあるような気がするので触り心地としてはあまり好きではありませんで脊椎ミグサですけどこれですね柔らかいんですねこの柔らかさがちょっとネックです和紙の方はまあ腰はありますので割といいんですがこの腰の違いですねこれ床が特に樹脂の方はもう、まあ、一応大腱の方もわら床にはつけないでくれということになってますけど特に樹脂の方 これ、わら床につけちゃうと、わらどの形が出ちゃって、ものすごく、なんか光の具合でですね、影ができたりして、かっこ悪いんです。個人的には樹脂の方が好きです。あまりこっちの代券の方はあの、後々の汚れが目立ったりするので、あまり進めておりません。でも、まあ、お客さんから言われることも多いな、認知されてるのはこっちの方が強いので、まあ、もちろんこっちもドキドキ使います。